今度の全く新しいたまごっち超人生エンジョイたまごっちプラス略してエンタマみんなエンタマって呼んでねエンタマだよ今度のエンタマは卵まごっちたちが学校に行ったり大人になるといろんな職業に就いたりできるんだよさらになんとお家のパソコンとつながって卵まごっち製にワープもできちゃいます卵まごっち製がどんなところか見れちゃうし 噂によるとあの「ごっちだよ」にも会えちゃうみたいそうそうたまごっちたちの就職先は学校の先生やお医者さん博士アイドルなどなんと15種類以上もあるよ新しく登場したガッツポイントをためてみんなのたまごっちたちも目標の職業につけるようにたまごっちと一緒に夢を叶えようみんなのたまごっちたちが 何の職業に就くかは育てるみんなの努力によって違ってくるよなりたい職業に必要な能力を上げていくことで自分の将来の目標に近づけるのですその運命を握っているのがガッツポイントなのですその新しいたまごっちのガッツポイントとは賢さのガッツポイントおしゃれさのガッツポイント優しさのガッツポイントこのポイントは 本体左上のアイコンチェックメータータにて確認すすることができますそしてこの3つのポイントを努力して伸ばすことにより行きたいクラスや将来なりたい職業に進めるのですつまりたまごっちの人生はこのガッツポイントのバランスが重要になってくるんだよみんなもこのチェックメーターでガッツポイントをこまめにチェックしてみてね ガッツポイントはどうやっってて貯められるるか知ってるそうそうこのご機嫌アップゲームで貯められるんだよねゲームは3種類あるのでアップさせたいガッツポイントに合わせてゲームも楽しんでおうまずは賢さをアップさせるカード合わせゲーム同じ絵のカードを2枚合わせよう次はおしゃれさをアップさせるコーディネートゲーム上から降ってくるお洋服などを上手にキャッチしてね 最後は優しさをアップさせるベビッチを救えゲームだるま落として一番上にいるベビッチを救ってねなりたい夢に向かってそれぞれのガッツポイントをアップさせようさらにエンタマの新しいポイントに属性がありますエンタマは豆族、めめ族、口族三種のいずれかの属性の子供が生まれるようになっています 生まれた時にチェックしてね新しいたまごっちたちはこの属性によっていろいろなキャラクターに育成されます賢さの能力の高い豆族には豆っちチのほかミニッチマロッチメイドッチなどおしゃれさの能力の高いメメ族にはメメッチのほかフラワッチシマシマッチトゲッチなど優しさの能力の高い口族には 口パッチのほかヤッタッチ、のんびりッチ、セビレッチなどがいますどれも特徴のある可愛いいタマゴッですこの属性はタマゴッチたちが結婚し生まれてくる子供にも影響してくるようです違う属性の相手とももちろん結婚ができますこの属性違いでの結婚はタマゴッチ製独特のクメマの法則によって次の世代に生まれてくる子供の 属性が決定します例えばメメ族とクチ族の結婚なら子供はクチ族マメ族とメメ族の結婚なら子供はメメ族クチ族とマメ族の結婚なら子供はマメ族になるという法則ですこのクメマの法則で次は何族に生まれるかなんてこともチェックして友達とタマ通するのも楽しいねただし みんなのたまごっちによってたまつう内容が変わってきます結婚は円玉同士しかできませんけいたまのお友達はけいたまを持っているお友達と結婚ができます詳しいたまつうの情報はたまごっちホームページを確認してね円玉の新しいアイコンを紹介していくよさて左下のこの見慣れないアイコンは何でしょう これ実は今回の円玉に初登場した機能ポストなんですこのポストには1日2回謎っちの届ける郵便物がやってきます郵便物の種類は3種類毎朝届くごっち新聞夕方に届く玉手紙不定期に届く速達の3種類です毎朝のごっち新聞にはたまごっち製の天気情報や季節の情報 たまごちのニュースなどが届きます。夕方の玉手紙には、たまごちにいる親からの手紙、学校からのお知らせなどが届きます。不定期に届く即達は、入園、入学、就職案内のお知らせなど、結構重要な手紙が届きます。ポスターが点滅していたら、郵便を必ずチェックしてね。 今回なんとパソコンでたまごっち製にワープできちゃうんだよみんなにこっそりたまごっち製のことを教えちゃいますたまごっちの暮らす星にはいろいろな楽しい説がいっぱいなんですではまずはこの地図をご覧くださいここがたまごっち製の中心地たまごっちタウンです真ん中には学校があったり左下の方にはスーパーマーケットがあったり一番高いところにある城 これがごっち大王の城なんですねじゃあ今回は特別にたまごっち製でどんなことができるのか見ていきましょうたまごっち製1の品揃えを誇るスーパーマーケットたまたまマーケットゲームでゴッチポイントを稼げるたまごっちゲームセンター観光期の子供が通うたまごっち幼稚園思春期の子供が通うたまごっちスクール 産卵期の大人が通うオフィスビル卵地ごち制で暮らす親に会える親の家卵地ごち制で一番偉いゴッチ大王が住むゴッチ大王の城豆シティグルグルタウンパッチの森に旅行に行ける旅行センターなどたくさんの施設がありますじゃあ実際に卵地ごち制に行ってみましょうこちらがたまたまマーケットです 棚に並んでいるご飯やおやつを買うことができるよそうそうエンタまではたまごっちがご飯を食べると食べたご飯がなくなりますそのためたまたまマーケットで売っている食べ物はすべて3個パックだよもし余っていたらお友達にたまつうで1個あげるのもいいかもね他にも楽しい施設がいっぱいだよ次に。 真ん中の上の方にあるのがたまごっちゲームセンターですここでは各種のゲームを楽しむことができますもちろん勝ったり当たったりするとごっちポイントをゲットできるよパソコンは随時新しい催し物がオープンしますたくさん遊びに来てねお買い物アイテムは全部で80種類以上 もちろんそれぞれゴッチポイントがないと買えないのでたくさんゴッチポイントも貯めましょう今回のたまたまマーケットで買えるものは餃子、メロンパン牛乳など毎日のご飯やおやつ2つの素材を組み合わせることができるクッキングの素材使うだけで能力が上がるガッツアップアイテム飲むだけでいろんな効果がある薬食べ物やおやつが勝手にできる食べ物の木や おやつの木など超高級品品揃えはバッチリですこのたまたまマーケットまずは軽玉たまか円玉を選んでお買い物します円玉でしか買えない商品もありますのでお店やたまごっちホームページで確認しましょうそれからデカたまごっちには隠れた2つの種類があると言われていますいつどこにどんなデカたまごっちが登場するのか ルヒデカタマ情報もたまごっちホームページでチェックしてね